ドライブスルーで、なんか前が進まねえなと思ったら。あれなんで降りてきたんだわかるわけないでしょ。ここでマクドナルドあるある。変なところにあるドライブスルー出口。油断してると出会い頭で事故理想。ここで2列目の右側という、一番遠い位置から降りていった。つまり運転手ではないに気が到着。意味不明な点が多すぎるんだよな。そしてここ、受け取り口ですよね。メニューの板もないし。 スピーカーもないし全部1円玉で払うつもりなんでしょうか払いも受け取りもせずに戻ってきたぞドライブスルーってどう車が来たか検知してるのか何台か挟んでの会計をどう処理してるのかいくつもの疑問を残して彼らは去っていきましたとさなんか2台いたけどまさか2台1組できて2台別々に注文入れて先頭で受け取ったりしてないだろうな 何そのパソコンでやったら画面がバグりそうな入力の挟み方ちょっとでもラグったら手当たり次第にカチカチしまくってうっかり閉じちゃいけないウィンドウを閉じるんだぜタップしたらちょっとラグってオンオフが切り替わるチェックボックス連打したせいでオン通り越してオフ通り越してオンしそう最近の車のタップしまくって風量とか音量変える画面のところ適当に連打したせいで20パーくらい逆の操作してそうまた面倒な人に絡まれましたね 複数の動画に渡って日本語力が怪しい低民度コメを書いてくる人みたいですねうちはスラムを取り扱うチャンネルだが コメント欄はインターネットスラムじゃないんだぜスポーツ選手が優勝したら褒めるけど負けたら Twitter で批判する人はファンとは言わないんですよ海外のネット民の民ンドなメんな日本人選手が勝ったら原爆のことを持ち出して批判書いてくるんだぞ日本のことアメリカの植民地だと思ってそうというかぶつけてて草追い越し車線に座ったのは失策だったなとりあえず減速して降りてきたら引いて逃げるのが正解だった何この1日3袋ポテチ食ってそうな人ポテチとコーラは箱買い安定 無駄にラベルレスデザインを頼むことでプラスチックゴミ削減に貢献しているちょっとちょっと切り替わった直後から荒れてんねせいぜい勝手に太って勝手に病気になって税金が使われて不平等だとメンタリスト第5の配信で見下されてろと言い終わらぬ間に次の事案が起こる劣等感を認めたくなくて日本人はメンタリスト第5が嫌いさ瞑想をするか人生瞑想してるかの違いさすがだぜ勉強時間0分の人たちから勉強すべきことは多いな投稿もした D や インターネットエクスプローラー感覚で、ちょ々ネタにされつつ、なんやかんや忘れられないユタボンくん。そして当チャンネルでは地味におなじみの、サンルーフ空いてる系のエントリーレベルセダン合流で前に入られたことにキレたのでしょうか。広告が入るたびにキレてそう。どうでもいいけど、スピークバングっていうポルノハブの足みたいなサイトで、広告が再生されてるのに、右下のカウントが進まないっていうバグあるよね。何の動画なんだこれは。降りていったら強いんですかいい心がけです。アマゾンも届けさせるんじゃなくて、お前が営業所 まで受けけ取りに行け駐車禁止も出頭して払わなくてもいい罰金払えよ駐金貼ったら殺すぞ黒い肩落ちステップワゴン純粋に人命を何とも思ってない人が乗ってる自動車を運転してる時ほど日本人はマナーがいいという文章が遠くなる瞬間はない今右の SUV がタイヤを鳴らしてたらしいぞ SUV とかいう無駄に重たいボディを無駄にでかいエンジンで引っ張ってごまかすやつ山道の下りのファミリーカーみたいにブレーキランプずっと光らせやがってちょっと待ってそのサイズ必要ですか対処法があるぜそのスピードを維持したまま右折するんだここで彼に埃の沈下速度ブーストを付与飯を食ってる時に空気中のホコリがふわっと飛んできて皿の上に落ちる同時に社会の糞という楽園を押す ハエがお前の身体に泊まって羽を休めるようになるゴキブリたち向けのマイクロ G フォンに標準でインストールされてる G マップにお前の家が無料休憩所として登録されました無料で客寄せしたってろくな人間が来ないのは知っての通りだろゴキブリ界の底辺が集まってくるゴキブリ界の底辺ってそれか狩猟時代にトイレとして使われてた場所の上に住んでるんだないいんじゃないか身体に金を入れることができて上的にはアフリカ並みに健康だろちょっと待って今の人何からのどう考えても 番の人の方が悪いのに有料駐車場に入ったからかこっちの方へ八つ当たりしてくる人の登場だドアを閉めないあたりにそのだらしない性格の果てにそうなったんだなとわかるそしてどう考えても重くて邪魔なのにその金のネックレスはなんだアンドロイドにアップル社のロゴが入ったカバーつけてそうそしてしれっと思いっきり左に膨らんでから右折していく 運転も下手くそというか雑豆腐の配達させたら杏仁豆腐になって届きそう巻き場の朝をあの人の運転で持って帰ったら家に着く頃には飲むヨーグルトになってるというか運転否定な幼稚園児のブランツーリスモの方がまだまともに走ってるそしてここから左折していくというアホっぷり この動画を YouTube に投稿したら、こういう家庭に生まれなくてよかったっていうコメント来る。おい。紅葉地帯に向かう幹線道路の朝みたいなミンですね。加速力はないけど、小柄さで割り込む。同じ道でも。 通勤時間帯だけ異常に民度が悪かったりあんな運転から始まるような朝前日の夜からどんな感じなのやら子供が学校で親がちゃんとしてないがゆえの問題じっぷりを発揮してそうここでランダムイベント発動メルカリに出品した際値下げ要求のコメントが来やすくなる往復ビンタをくらえ逆に買いたい商品が気づいた時には売り切れてることが気持ち多くなるそして動画もカオスかこけた自転車乗りが元来た方に戻っていくしバックで走っていく車も出現 そして自転車も車も戻ってくる。動画のプレビューのスライダーをいじって、早送りと巻き戻しを繰り返しているかのようだ。当て逃げして逃げてんのか冒頭からドライブスルーのアレでしたからね。今気づいたけど注文とか書いたくせに受け取り場所だったし、もう説明はできない。ただ現実が、そこにあるだけだ。この誰が撮ったのかわからない動画も。 おそらく体力を温存したハイスピードクルーズ。想定外の攻撃に油断がなかったとは言い切れないが、やろうと思えばやれた強引なスパートをあえてせずに、やり過ごしたというのが、正しいシナリオだろう。相変わらず渋滞してんな、車車会くたばれ混んでる時には乗らないに限る。またキャセラスクのデブかよ。 データなんかねえよ広雪から、元々の広雪にあった頭脳を抜いたような人間が乗ってそう。ちなみにバイクに乗ってる時に車を切れさせると、どんな経緯であろうと惹かれて死ぬだけです。逃げるしかない。食欲が湧くたびに、その食欲に負けて、料理もせずにポテチつまんでそうな人間来た。人間が一日の何回せ欲に負けるのか。え、七毛解放。 敵はドン引きして退散する。せいぜいネットに、ラーメン1杯で1000円は高いって書いてろ。でも、最近のスシローの100円寿司は小さすぎる。カントリーマウムみたいに小さくなりましたね。ここで、私の最近の朝ごはんはチョコパイです。え 前の人も驚いて、ガツンとブレーキ踏んでしまいましたね。車間が近いんだろ、意味もなく近づくからだぜ。1週間くらいで痩せられるわけないのに、無理な食事制限ダイエットをやってるストレスで、イライラしやすくなってるんでしょうか。お腹が空くとイライラする、満腹にしすぎるとデブデブする。というか、太ると切って食っても満腹にならない。かといって食わなかったらストレスで死ぬ。かといって太ったままでもストレスで死ぬ。というかなんでこの動画で降りてきた人、みんな重量級なんだよ。 偶然で片付かないだろ。最近の EV は重くなって航続距離も伸びてるけど、人間が重要級になっても、体力限界はむしろ下がるんだよな。30歳を過ぎたあたりから代謝が下がるらしいから、まだ太ってないとか、食っても太らない体質とか、そういうのはいつか終わる。チョコパイを制限する、脳に栄養が足りなくなる、生産性が死ぬ、どうすらええん。そういうストレスでまた問題が悪化するんだな。デブにデブって言うともっとデブになる法則。じゃあ俺は金持ちでイケメンだって言ったらなれるんでしょうか 慣れないよね、どうでもいいねおう右のやつを見てみろマナーよくシャドウを外して止めたぞそして農用道具とバットとかいう武器かいの陰キャが再集結武器かいの陰キャがまた出てくるとは思わんかった左の人の納付っぽさが草なんですけど買ったらどうするんですかね肥料にするんですかね負けた時の賠償金は米俵で払っていいかそこは農地分割でしょう作付けしづらい割に税金ばかりかかる不動産をいかに相手に押し付けるかが見た戦い終わったぞ どこかの人たちと違って、今すら後に引けないとか言って、無意味な戦いをしないあたり賢いな。賢いってなんだろういつの日かの ATM 強盗動画で言った、悪事をするにも知能は必要ってやつ。無知で、自分で考える習慣もなくて、ただ流されるだけの人には、ますます厳しい時代が来そうだ。この後にをんで追い越し車線を走り続ける人のもとにも、ああいう縁がもっともっとありますように。 おっと、懐かしい年代のベンツ来たな。何はナンバーでよく見るタイプだ。何はナンバーが全くいない地域での何はナンバーの民度の悪さは、私が実体験をもとに保証しますよ。何せあいつら、覚醒剤やってる。なんなら別でボートとか船舶免許持ってて、灰になりながら日本海へ密輸に行ってそうな民度感。あれずっと低速で、追い越し車線を走り続けるんじゃなかったの行動力のある無能そうやって割り込んだ列の先に、豊かさなんかないんだよな。貧富の差とともに加速していけ。